それでは終わっいただきましょう高難良さこいれ高賀の皆さんですどうぞはいただいまご紹介につかりました高難良さこいれ高賀と申しますえこの会場を高賀の作る祭り一色に染めたいと思いますどうか皆様転業しませんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは h a t s w I'm s a i n g See you later. I'm a dumbass.